皆さんこんにちは。水戸範囲業者小入れです。本日2回目の演舞となります。先ほどよりも。より力強く。よりパワフルにより華麗に。皆さんの心に突き、刺さる演舞見せていきたいと思います。どうぞご声援のほどよろしくお願いします。 生きる明日を掴み取れいざ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 お ありがとうございました